市のその活動への影響なんですけれども、その千歳湾で の, その洪水防災を行っているエリアでは、ですね、えー、住民へのやっぱちょっと防災能力強化みたいなことは人が集まれないので、えー、滞っていましたが、今、徐々に活動制限が緩んできているので、えー、やれる範囲で感染に気をつけながら進めようとしています。はい、ただ防災インフラの設置については えー、とその地方自治体の方からもやっぱりその毎年起こる洪水パンデミックも怖いけれども洪水も怖いということでぜひやってほしいということがあったのでそちらはですね、えー、とこれまでも感染に気をつけながら、えー、自治体と協力をしながら、えー、進めてきていました、はい、であとはですね緊急救援も行っています。さっっき言たたように、えー、日雇い労働者の人たち えー、が仕事を失ってしまって都市部で働いていた人が農村部に多く帰ってきたんですけれども、えー、私たちのそのチトワン分の地域にも多くの人たちが帰ってきたので、えー、約600世帯の人たちへのまあ食料物資配布支援ということを行いました。で、またそのマディー市での、えー、まあコビットナインティーンの陽性者が出たときに十分なその隔離をしていく施設がなかったので、まあそこの施設の 施設自体は自治体が用意をしましたがそこのまあベッドとか生活用品ですねそういったものを提供支援するということでその地域で感染が拡大しないようにという支援を行いましたで、他にです、ね、やはり今回の COVID−19 もしくはロックダウンの影響というのがまあ女性とかあとは子どもへの影響が強いというふうにまあ世界的にも言われていますがネパールもえーそうです。 で物資配布なんかでもあの母子家庭に十分にそういったものが届いてないなんて言われる中で私どもも現地の NGO と協力をして約300世帯の子供を抱える家庭ですとかもしくはストリートチルドレンの子たちが えー、となんだろうな寄り添って自分たちでなんとか暮らしているグループなんかがあるとそこに対しての食料支援なんてていうものもの行ってきました、えっとですねあの。例えばレストランとかホテルなんかがすごく大変な状況にあるっていうのは、えっと、ネパールでも日本でも同じであの世界中同じ課題にぶつかっているなというふうに思っています。 ただ、それに対して の, やっぱりその政府からの支援というのは残念ながらやっぱりすごくその国の経済状況をそのギャップを大きぼりにしているなというふうに思っていますで例えば今、先ほど言ったように政府からの支援というのが残念ながらほとんどネッパールの場合なかったりですとか例えば今、日本ではあのワクチンをいつどれぐらい入手できるか。 で政府がまあ独自に購入をしようとしていると思うんですけれどもあのネパール政府の動きを見ているとやっぱりそういったものを独自に購入という動きは残念ながらできなくっていかにこう支援を今後してもらえるかとそこの動きが多少見られるという感じなんですね。やっぱり今今まででののの経済的な格差というのが今回の、えー、パンデミックで、えー、とすごくこう明らかに なっっっっってててててててきしししまままいいいいるる場合にによってはそれをを加速な、えー、ししなとううふうに思っています、はい、でなので、ぜひネパールをご支援をというふうに思うんですが、まあ、ネパールもですねネパール国内でレストランの人たちが、えー、周りにいる食料困難にある人たちに、えー、食事を支援したりとかそういう自主的な動き頑張っていますなので、まあ、そういったネパールの人たちをですねぜひ日本の皆さんも、えー、応援してくれるとすごく嬉しいなと。 いうふうに思います。一緒に頑張っていきたいなと思います。はい、現地の、えー、ネパール事務所長勝井ひろみさん貴重な現地からの声ですよね。で, ねでも、やはりこう戻ってこられた方の食料だったりとか、うん、まあ、資材の確保。そして今は何と言っても。はい ワクチンが今後どうなっていくのか、うん、そうですよねそれも購入ではなく こ, こ,、うん、これからワクチンの支援をどうするかって言ったら、えー、もういつになるかわからないですよねそうです ね, そうですねはい あとやはりあの話を聞いてまして本当に例えばあの出生届とかがないので支援物資を受け取れなかった方もいるという話ありましたけどもどんどんなんかこのコビットで闇が広がったのではないかなと、うん、はい思いますただなんかレストランの方がこう周りの人たちになんかこうね食べ物をお渡ししてるっていうのはやっぱり人 政府対人じゃなく人対人なんだななんてそんなはいちょっと印象を受けましたねそうですよねシャフラニールの一つのこうモットーとしてもまるまる人とかあまるまるというカテゴリーで区分けするんじゃなくて一人の個人にどう向き合うかっていうことは大切にしてるっていうふことは、うん。 お話されてましたよねねね確かねそうです、ねはい、あのやっぱりこうさっき闇がこれからも広がっていくんじゃないかとおっしゃっていらっしゃいましたけどまさにその通りで、はいえっとまあ、これからワクチンって話が出てきてもやっぱりきっとまたリストから漏れてしまう人がいるはずで、うん、っていうところをやっぱり私たちは見ていかなくてはならないとただそのネパールのいいところだなって思うのは本当にこう。 人を助けようってていうう気持ちちがががすすごくあるるっていうところが私たち自身が救われるんですよ、ねうん、あの今回もそうですし地震の時もそうだったんですけどもやっぱり食料がない人に向けて、うんはい、政府じゃなくて NGO じゃなくて単なるな ん, な, んなんとなくグループとか、うん、余ってるからとかそういう意味で周りに助けるっていう気持ちがある というところが、まあ、我々の救いでありそういう人たちに助けられて活動ができているんだなとも思いますねいわゆる共、はい、助の部分がなんとか今、機能しているからと、うん、ということですよ ね,、うん、そうですねそ自然になんか機能してますよね、うん、やらせているわけじゃなくて。はネパールの皆さん、うんね 都市部、地方、それぞれ違うと思いますけどどういう皆さん僕ね、行ったことがないんですね、うん、パール私も行ったことないですあ、うん、ぜひお知らくださいそうですね、すごく、なんでしょうねあの、緩い感じでい、ね、ゆるい感じ<笑><笑>あの、自分にも甘いけど、<笑>人にも甘いので<笑>そういう意味で、すごくこう、やっぱりこう頼れるというか、あの、いいよいい よ,、うん、い, い, よいいよっていうところがこうありがたいし なんんかやっぱり余裕があるんですよねだから今回もそうですしそういった危機に陥った時もなんとなく人を助けるっていう気持ちがあるので、えー、なんか。 自分もお腹空いてるけどみかんが1個あったら自分で1個食べずにとりあえず半分ずつにするみたいな、うん、そういうのが当然っていう文化なので、うん、そういったところでこう、うん、人対人 の,、うん、あのつながりっていうのがあるのかなと思います、うんうん、でもねそのこう美談に頼っちゃいけないっていうか、うん、そういう中でやっぱりいろいろそれこそ行き届かない孤立してる、ね、本当は必要なのに、うん、そういうものが見過ごされていく可能性もあるっていうことからいろんな支援策を用意してるわけですよね。はい そうですね、これからやられることについても、少し教えていただけますか、はいえー、とこれからですね、えーと、ネパールの方では、新しい事業を始めていきます。うん これはですね、ネパールのマクワンプールという群で働く子供の様子なんですが、実はあの自動労働がネパールまだ依然として多い状況なんですね。で、この写真は、えっ、ー、と、子供たちが建設用の資材の石を運んでいる様子なんですね。重い石を、えっ、ー、と、トラクターに乗せるというような作業をしています。こういった形で農産部でも自動労働が見られますし、それからこっちの写真、 はですね、首都カトマンズの喫茶店で子どもが働いていたのを保護した時の様子で都市部でも子どもが、はいえー、っと自動労働という形で、まあ、レストランで働いていたりあるいはまあバスの車掌さんみたいな役割をしたりしているんですね。でえーっと シャプラニールではこれからネパールで児童労働の削減事業っていうのを新たに今年度中に解消する予定でいます。でえー、とどういったことが現地で起こっているのかというと、はい、あの首都でも地方都市でも働く子どもたちがたくさんいるんですね。でえー、と以前、首都で児童労働削減事業を行っていたときに何が見えてきたかっていうとどんどんどんどん地方部から子どもが送られてくるんですね。うんうんうんうん、なのでで都市部で いくらやってもやっぱり地方が働く子どもの働く子どもの供給をやめない限りは児童労働がなくなっていかないよねというところにあの課題を見いだしまして、えー、とその中でカトマンズ郡に近い、えー、と地方都市でマクアンプル郡というのがあるんですが、うん、ここで。 すすすすでににに働働いいいいててるるる子子 も, もしくはこれから都市部に働きき出よううととをを削減事業を行っていきますでやはり児童労働というのは見えづらいのでこれをすることによってなかなかあの取り残されそうな子どもたちに対して私たちの方でアプローチをしていくということをしています。でその中で単に子どもだけにあのアプローチをするのではなくて3つに対してアプローチをしようと思っています。 1つ目は世帯へということで各世帯でハイリスク世帯というのがいまして、まあ、貧困であるとか子どもがすごく多いもしくはこう家族がこう離散してしまっているような状況のおうちていうのは、まあ、子どもを 働, 働きに出さざるを得ないっていうような世帯がありますのでそういった世帯への支援をしていくっていうところ具体的にはどういう支援をするんですか。そうででですすねね状状況況にににに応じててなんです、ねうんえっと、世帯によって本当に状況が様々で、はい、単にお金を、ね、これだけあげれば、うん いいだろうっていうケースだけじゃなくて単にしお金をあげてそれで何でしょうねこう えー、ミシンを買ってお母さんが仕事ができるようになるっていうケースもあるかもしれないしカウンセリングを通じて何か違う、うん、あのサポートをするとか学校の先生を巻き込むとかそういった支援も必要になってくると思うので、うん、そこはこう世帯に応じた支援をするということを、うんえー、と予定をしていますまさにきめ細かいニーズですよね。ねうん、あとととこのハイリスク世帯はなかなかかか見つけづらいというかううん、ちょっと、ね、そういう 時はどのようにアプローチされてるんですかそうです、ねえっと、私たちこのマクアンプール郡で実は結構前から調査なんかをしていてそれから一緒に働いてくれるパートナー団体の CWIN、えええー、という団体なんですがこちらの団体はずっとマクアンプール郡に、えー、チャイルドヘルプラインという形で子どものこう緊急相談窓口みたいなのを置いていたのでマクアンプール郡内でのこう、えー、ネットワークが非常にできている状況なんですね。はい、なので、えっと 特定の、えー、村の中で、えー、活動をするんですがその世帯に入りやすいあのコミュニケーションしやすいというあの関係性はできているのでそれであのやっってていいこうと思っていますまさに現地とのパートナーシップが そ, です、ねねはい、そして行政に対して地域に対して。はい はい、そうなんです。まず行政の方なんですけれども、えっ、ー、と自動労働をなくすためにっていうのは単に世帯だけの問題ではなくて、行政としても子どもの権利を守るという義務を行政がしっかりと果たしていかなくてはいけないしかしながら、えっ、ー、と行政は子どもの権利委員会っていうものをえっ、ー、と ルールとして作らなきゃいけないんですけど、はい、できていないっていう状況があります、うん、なので、まあ、この行政の子どもの権利委員会をちゃんと作りそこの能力強化をしていくっていうようなことを行政に働きかけていくということを予定しています。うん、あとはは地地域の方です、ね、地域のの方方でですすねね、はい えっと子どもクラブの活性化というようなこととかコ ミ, コミュニティラジオを通じた啓発っていうことを予定しています。うんうん、で、えー、子どもたちが働きに出る理由っていうのが、はい、単に貧困だけなのかっていうと実はそうではなくって、はい、お友達に誘われてとか、はい、いとこのお兄ちゃんに誘われてとか、うんうん、あの農村部は面白くない楽しくないからカトマンズに行けばもしくはちょっとちょっとした地方都市にでき 出ればもっとと楽しいことがあ る, なるほどで学校は例えば先生が体罰を振るって面白くない勉強もよく分かんないからじゃあお兄ちゃんと一緒にあの町に出ていこうっていうような形で家で当然、ね、あの外に出ていってしまうような子どもたちもたくさんいるんですね。だけども 聞いてた話と実際に言ってみたら全然違ったとっいうようなことがあるので、うんえーまあ、子どもクラブを活性化することで子どもクラブの中で子どもの権利とか児童労働がいかにあの危険なのかということをお話をしながら地域の目で子どもたちが出ていかないように見守るというようなことを予定しています。うんうん、そのの働いいた先っていうのは 環境としてはやはり過酷なんですか例えば怪我をしても治療してもらえないとか嫌だって言ってるのに無理やり働かされるとか本当だったらこれは犯罪に近いようなことだけど手を染めざるを得ないと か, かどういう過酷な状況が。 あるんでしょうか、はい、そうですねあの働きに出る先っていうのはいろいろあるんですね例えば絨毯工場とかレンガ工場っていうようなところはもう本当に外から見えてこないんですねであの特に地震の後から、まあ、家が壊れてしまったので今度は建設資材が必要になるのでもう無数に、えっと、レンガ工場が。 立ったんでですねでまさかこんなところにっていう農村にいきなりこう煙突が立ってて電ガ工場ができてたりするとそこで子どもたちが働いてるけれども地域の人たちもこの電ガ工場がどこから来ているのかとかそういったことには全くあのこう。 意識も向いてないような状況の中で、まあ、子どもたちの姿が見えなくなってきているというようなことがあってなかなかその休みがなかったりとか、えー、とお給料もらえなかったりとか、うん そ, うね、そういったことがありますね鎌、はい、倉さん、いろいろお話伺ってきましたけれども、はい、いかがでしたか。はい、いや本当にあのー まさに私もネパール実は行ったことがなくてただまあ地震の時とかはいろいろねあの情報は聞いてたんですけどもそのまたリアルな話ですとかやはりこう目に見えないところに必ず人はいるんだなとでその人を助けるのはやっぱり人でありそれの精神を持ってシャプラニールさんは活動されているということがはいすごい実感できました、うん。三、うん、原さんんにににもぜひ聞きたいことはあったんです、ね、あ の, 多分あ の, この番組見てらっしゃる方あの NGO に将来働きに 働いてみたいいなという方たくさんあのいらっしゃるかなと思ってますであの三原さん の, あのシャプラニールでのインタビューをあのちょっと見させてウェブサイトのですね見させていただいた時に、まあ、本当にあの大学からいろんな意識を持って、まあ、国際協力ですとか開発に携わりたいなと思った中でですねあの社会を変えるのは難しいでもシャプラニールだからこそそれができた。 ってていいう一言がでですす。ね、書かれていたんですでもちろん多分大学の時とか国連だとかあと、ね、JICA の協力隊も行かれた中でやっぱりシャプラニールに入ってもう社会問題は難しいけどシャプラニールだからこれができたと思った瞬間とかそういうエピソードを、ね、あの聞かせていただきたいなと思いました。そうですね。えっと なんかいろんなことを今こう瞬時に思い出していたんですけど相馬灯のようにこの数年間が<笑><笑><笑>ただやっぱりあの本当に社会を変えるのは難しいんだなって現地に行くと本当に思うんですよねああ難しいって思うんですけれどまあその中でやっぱり人がの意識が変わったなって思える瞬間がすごくあ社会が変わった 一旦なななのかもしれないなっってて思うことが あ, ってあのすごく印象的だったのは、はい、あのネパールで駐在してた時にあの私も洪水対策の授業をしていたんですね。でその時にあのこの事業をやってて何が変わったかねっていう話を村のお母さんとしてた時にあの今までは自分はその村のこう集まりに出てても後ろの方で聞いてるだけだったけれども、うん、この授業が始まって。 で意見を言えるようになったとでそれはその難しいことで今まで洪水対策だとどこに堤防を作るとかそういう話ばっかりで女の出る幕じゃないって思って た, ったけれどもこの授業の時にそのどこで洪水があったとか。 誰が死んだとかどういったものが流されたどこまで水が来たってそういう自分の経験をみんなの前で話すっていう場 を,、はい、をもらえたことでそれ以降もその村の集まりがあった時に話せるようになったんだよねって。 だから、なんか洪水事業って言ったけど面白かったってい う, ふうに言われて、うん、なんかそういうちょっとした意識の変化を与えられた与えられたっていうか感じてもらえたっていうのが、うん、なんかあ事業やっててよかったなって思う瞬間ですね、うんうん、まさにシャプラニールのすべての人の可能性を開花する社会へっていうそこにねなんか当てはまるエピソードでしたね。そうですよね、うん、さああのー、寄付を 集めてるんですよね。マ、はい、ンスリーサポーターの仕組みなど含めてあります、はい、こちらです。どうぞど。はい、ありがとうございます。えっとぜひあの皆さんにシャプラニールの活動に関わっていただきたいなというふうに思っています。 えっとまあ、会員さんになっていただいたりマンスリーサポーターになっていただいたりいろいろな関わり方があるんですけれどもえっと今ですね11月の5日から12月の5日まで子どもの権利を守るキャンペーンという形でいろいろな角度から子どもの権利について発信するようなキャンペーンをしていますぜひその、えー、私たちのホームページを見ていただければと思いますし、うん、あとこれから年末年始に向けてえっと年末年始募金というものを集めていますこちらも のウェブサイトの方で情報を発信していますので、ぜひご協力いただければ幸いです。よろしくお願いします。いろんな関わり方があるんですね。うん、うん、不要品を送るとか。そうですね。大掃除の季節ですからねそうか。ぜひ捨てない生活をお願いします。<笑>ぜひ皆さん、えー、ホームページの方をアクセスをしてみてください。はい、えー、本日は特定非営利活動法人シャプラニール市民による海外協力の会、